まあ、まだちょっとインプラントの手術後のね、腫れがありまして、唇あたりが腫れてるんですよね。なので、もしかするとちょっと滑舌が悪いかもしれないんですけれども、えー、ご了承いただけたらと思っております。えー、早速お便りの方読んでいこうと思います。なのでね、ちょっとね、声量があんまり出せないというか、なのでちょっとこういった、あのー、 こしょこしょ話みたいな感じでやらせていただきます、えー。このベーシックプランを受講したら仕事を受注できるレベルに行けますかというご質問ですね。えー、ご質問じゃねえお便りですね。で、今回のこのお便りに関してちょっとまあシビアにご回答させていただきますと、まずベーシックプラン何なのかって言いますと、あのシネマティックオンライン教材といってオンライン上でシネマティック表現を 最短最速で学べる、えー、プロダクトですね。で、まあ、ベーシックプランっていうシンプルにその4時間半の、えー、教材と、計25本の動画が、えー、見れることができるんですけれども、えー、それだけでは学べない方が、まあ、アドバンスとかうとコンプリートとかね、あのー、ワンワン、オンラインズームがあったりとか、 あとは作った後のフィードバックとか、あの、そういったね、あの、まあ、本当に誰でもできるようなコンテンツに仕上げております。でそういったね、シネマティック教材の、このベーシックプランを受講したら、仕事が受注できるのかというご質問なんですけれども、ええー、まあ、はっきり言うとできると思います。ただ、ええー、何事も絶対っていうものはなくてですね、ええー、やはりその、受けて、 その、この受講する方の姿勢だったりとか、あと努力量によって変わってくるので、絶対なんて言えないんですけれども、えー、このシネマティックのベーシックのね、あの教材をしっかりとインプットして、えー、技術をつけて、で、自分でもアウトプットたくさん動画を作って発信してで、それを営業資料にするみたいな、あの、明確なフローを繰り返せば間違いなく仕事にはつながりますので、 え、ぜひ参考になさってください。ちなみに、えー、一応このシネマティックのベーシックプランはもう、あのー、クローズしてしまったので、またね、後日、あのー、発表。 リリースする時をお楽しみくださいでは、早速お話ししていきましょう。今回のタイトルなんですけれども、DJI さんから Inspire2 をお借りしましたという話ですね。これなんで借りたかっていうと、この前の Podcast とか、まあ、数日前の YouTube メインチャンネルでも配信させていただいたんですけれども、私、大川祐介は、日本全国各地を回って、一つの動画を作ります。 え、それをね、世界に向けて、えー、まあ、日本の魅力だったり、あの、まあ、文化とかね、あの、景色とか人です。えー、そういった魅力を一つにまとめて、えー、世界へ発信すると。で、まあ、今ね、コロナウイルスで大変な状況になっていまして、えー、まあ、例えばね、この状況が少しでも収束したタイミングで、えー、じゃあみんな海外旅行行こうってなると思うんですけれども、えー、その選択肢として、まあ、オリンピックを控える、えー、この日本、 っていう、えー、こういった魅力が、ね、伝わってる動画があれば選択肢になるのではないかなというふうに思ったので、えー、今回はね、このプロジェクトを始めさせていただく次第になりました。で、まあ、現在ね、クラウドファンディングをして、その、まあ、資金面でもね、あの、応援者もかなり、まあ、ちょっとなんてだろうな。 うん、やっぱり足りていないと言いますか、そういった状況であるので、クラウドファンディングをね、立ち上げさせていただいたんですけれども、あの、この日本一周をして、一、えー、つの2ヶ月間にわたるプロジェクトで一本の動画を作る。まあ、厳密には一本の動画じゃなくて、えーまあ、そういった過程もね、ドキュメンタリーとして配信させていただくんですけれども、えー、正直その、 ここまでビッグプロジェクト、世の中に向けたビッグプロジェクトやるのは人生で初めてでして、まあ何が起きるか分からないっていうふうに思ってるんですね。え、それと並行して、本当にそのみんながやるからには素晴らしいコンテンツを作らなければいけないし、え、その作った後にね、本当にその世界中の人たちが日本の魅力を気づいたりとか、あとは動画を始めるきっかけになったりとか、あの、そういった、あの、 なんて言ったきっかけにつながればなと思って配信させていただくんですけれども、そういった観点で考えたときに、やっぱり映像の質とか、あの、こだわっていきたいなと思ったんですね。今回は、やっぱりその、綺麗な映像で撮って、ま、日本の魅力をやっぱ世界に伝えるわけですから、もちろんね、iPhone で撮影したインパクトもすごくでかいと思うんですけれども、やっぱり綺麗な画質で、世界中の人たちが見たときに、あっと言えるような、 あの、日本の美しい魅力はそのまま、あの皆さんのスマートフォンとか PC 上から伝わるようなコンテンツにしたいなと思って、えー、今僕が使ってるそういう DJI さんの Mavic 2 Pro とか、Mavic Air 2とか、まあそういった素晴らしいドローンはあるんですけれども、えー、よりハイスペックに収録したいということで、インスパイア2を 今回ね、お借りしました。DJ さん、ありがとうございます。えー、っと、DJ の Inspire2 で何ができるかって言いますと、えー、見たことあるかなその、Week2 Pro よりも、一回り、二回りぐらい大きいのかなあの、サイズもかなり大きくてですね、もう本当に業務用ドローンみたいな感じなんですけれども、まあ、すごくルックスもかっこよくてですね、えー、やっぱり決め手となったのは、シンプルにローが取れるってことですね。 えー、ブラックマジックの 6K で地上絵も撮ってるんですけれども、やっぱりロー収録になると、えー、情報量が本当に圧倒的。もう普通の、えー、素材とはもう天と地の差ぐらい、あの、いろいろな情報とか、あのー、なんて言うんだろうな、あの、画力の強さとか全然違うので、まあ、ーで撮りたいなと思っていて、で、記念点としてはこういった地上で、え、ー収録をして、空撮でも、あの、ーで撮らないと、やっぱり絵のムラが起きてしまうので、 まあそういったクオリティは最低限担保しようということで、今回はインスパイア2を、えー、お借りした次第になっております。で、そのインスパイア2をね、使用してみた、この間ね、DJ i さんのそのアリーナ、えー、に行かせていただいて、ちょっと飛ばしてきたんですけれども、すごいですね。あの、フライトするじゃないですか。フライトしたら、形が変わるんですよ、羽の。形のあ、羽の形がビーンって変わって、アームか、 アームが上がって、で、カメラ、下に取り付けるカメラが、マイクロフォーサーズとかスーパー35とかレンズを選べてですね、そういったレンズを本当に直接つけることができるんですよ。なので、あの、いわゆるドローンの下に一眼レフが乗ってるみたいに思っていただけたら幸いですね。はい。幸いですね、とか言っちゃったんですけれども。まあ本当にすごい。あの、今回 15mm のマイクロフォーサーズのレンズを付けて、 飛ばしたんですけれども、インスパイアツって面白くて、えー、ワンマン一人で収録するだけじゃなくて、ツーパイロットでできるんですよ。何が起きるかっていうと、一人は操縦しているんですけれども、もう一人が、レンズ、カメラの方向を変えたりとか、あの、ズームじゃないか、フォーカスとか、そういった調整ができると。 なので一人は操縦にコミットしながらもう一人はレンズを調整することができるっていうそんな革新的なドローンになっております。で、本当にインスパイア2ってあのハリウッド、本当にそういった映画とかの世界でも本当に使っている方めちゃくちゃ多いですし今はね、その本当に前は業務用のドローンに レッドシネマカメラとか、ぶら下げてたっていう話も聞いたんですけれども、今はもうインスパイアでやってしまうっていう人が多いので、なんか、ま、あ今回のレッドを持っていってシネマティックで撮るっていうのはかなりね、大変になってくるので、やっぱり、あの、機動力、動きやすさがちょっとないのでね、ちょっと難しいんですけれども、え本当に両方ともね、地上絵も空撮もロー収録ができるということで、ま、かなり、 あの、このプロジェクトに対する意気込みというか、あの、かける思いが強いとね、思っていただけたら、えー、幸いです。で、一応ね、その、今回のこのプロジェクトを本当に成功させるためにも、えー、クラウドファンディングというものを立ち上げさせていただきまして、えー、まあ、多くの方の支援があれば、えー、こちらとしてもとても嬉しく思っていますので、もし、あの、ご協力していただける方がいましたら、えー、よろしくお願いいたします。で、 まあ本当にリターンがね、いろいろ、まあ今回最初に言ったそのチネマティック教材が見れたりとか、あとトランスサロンになれる権利とか、あとは僕のインスタストーリーズで、まあ一日その方の、なんかお礼と言いますか、挨拶をしたりとかね、今回作ったその動画のクレジットを入れる権利とか、いろいろとね、リターンを用意しているんですけれども、まあやっぱり、 シンプルにその支援してくださった方の、えー、名前は絶対に忘れないですし、もしその方が、えー、僕の目の前に現れてきたら全力でハグしたいと思います。えー、まあ今コロナウイルスで3密がダメなので多分ハグはできないと思うんですけれども、まあそのぐらいの気持ちですので、えー、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。えー、今日もね、最後まで聞いていただきありがとうございました。それでは皆さん、また明日。